あのあ大学か学校か、えー、とに関しては私あまりあの意見というかあの知識がないので、えー、と企業内のオンライン学習について少し、えー、と 話, 話したいと思います、まあ、企業内でも、えーとまあ、入社してから、えー、といろんな学習をいろんなトレーニングを受けなきゃいけないというのがありまして、えーとまあ、大学卒業したら、えー、とそれ以上はあの トレーニングが終わったとか、学習が終わったっていうわけではなくて、企業に入ってからでも、まあ、かなり、あの、すごいペースでいろんなスキルアップをしていかなきゃいけないという現状になっていると、皆さんご存知かと思いますが、そちらも、えっ、ー、と、今回、えっ、ー、と、ッドナインティえっ、ー、と、コロナの影響で、えっ、ー、と、そのリモートで働くことになってから、えっ、ー、と、まあ、人々は、社員が、えっ、ー、と、時間、通勤とかの時間、時間が、えっ、ー、と、かなり、 えっ、ー、と、余っていたり、えっ、ー、と、まあ、そのトレーニングを受けたいっていう、あの、IT、あの、産業ですけれども、えっ、ー、と、まあ、あの、いろんなスキルアップを し, していかなきゃいけないという現状に、えっ、ー、と、直面、直面、直面していると思いますし、えっ、ー、と、まあ、自分仕事をなくすかもしれないっていう、ちょっとした恐怖感もあるっていう中で、えっ、ー、と、まあ、企業内、まあ、 今話す私の環境だと日立グループ、えー、日立グループの中でも、ま、あのあの何十万もいる、えー、と社員の中で非常にみんなオンライントレーニングを受けようとしています。であの3月からこの状況に入ったんですけれどももう2ヶ月経っていて依然1年間 見ていた状況だ、トレンドちょっと非常に上回っているっていうことになっています。なので、えっと、まあ、オンライン学習、企業内の、えっと、オンライン学習ですけれども、まあ、ああの、教育機関や大学はどうなっているか、ちょっと私の方では、あの、話できないかもしれないので、企業内では、えっと、まあ、非常に可能性があるところだと思っております。はい、ありがとうございます。